アーサカフササミギャラリーのプロデュースをやっております紙切の自在もこそ今崎県されます今笹川の駅の改札口におりますこちらからーアーサカフェササミギャラリーの道順のご案内をしたいと思います普通の改札こちらが南口になります南口方向に向かって進んで、えー、ください えー、と今こちらエレフェーサーホールになりますこちらにエレフェーサーがありますねで一、えー、番1階に出てきたというええそうであっそうですはいこちらのエレフェーサーを押して上に上がりますで地上この地上のボタンを押してで 上, 上に地上に上がります 左山で。まあ、っええー、おばさんします。ええー、こちら、ええー、こうしゅ、ええ、甲州街道で。車がおいでになる時には、こちら甲州街道から、あのー、西原小西川行きに、ええー、車を入れていただければ、ああ、すぐになります。で、今、あの、地下鉄の通り、一方通行で、一方からこちらなので、ええー、駅側からあちらの、あ、は。 簡単には進みこできませんえー、こちらに、えー、お寿司屋さんとそれから、あー、薬局がありますこの、えー、お寿司屋さんとこちらのお寿司屋さんとこの薬局の間の道をまっすぐ行くと アートカフェ、ささみのギャラリーがあくなりますで、このお店の前には、えー、店の通り、ゾトールがあるゾトールをおー目印にこちらの細い路地をまっすぐ進んでいただければと思ってます<音声>えー、ここまで来ますとおこちらに アートカフェささんのギャラリーありますでこちらのアートカフェギャラリーの前がこちらのおてもち な, なき鉄平になりますで、えー、こちらのギャラリーは見た通りこの この幅がセットバックになるそのためにお店があの道路から 見, 見えなくなったのでがってはこちらの鉄壁を目しに置いていただければと思すこの鉄壁のまんまがこちらにギャラリーになってますじゃあ入ってみますえっ、ー、と室内はこういうふうになってます、ね、前面 ホワイトボード、ホワイトボード の, ーの壁面になって、まあ本に長くて、で、厨房があります。こんな感じですね。ぜひ皆様のご利用をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。